スタートしまししままたた揃いましたさあ横一線、徐々に隊列が崩れていきますがマイネル・フロストがわずかに出を伺かがいます外目から13番のネオ・リアリズムネオリアリアズムが花を取りました2番手には14番のレッド・リベールが2番手か6番、マイネル・フロスト2頭を並んでその後7番、山勝エースそして1番のヌーボレコルトダンスキャンサーが続いて当選レーブその後ろに15番のモーリスです中段のやや前の外目1コーナーをカーブしていきます 先頭に立った13番、ネオ・リアリズムリードは3馬身2番手、6番、マイネル・フロスト3番手は14番、レッド・リベール4番手、1番、ヌーボレコルト5番手、7番、山勝エースその後中段は集団となりました外から10番、ダンツ・キャンサー8番、当選レーブ並んでインコースは4番の名将スザンナ間に9番、ヒット・ザ・ターゲット外に15番のモーリス、さがなく16番、ダービー・フィズ2番、レインボー・ラインそして11番のスーパームーンが続いていって向こう上面、中ほどを過ぎていきます。 あとは後は方から行きました5番のロジ・チャリスそしてレッドソロモン最後方から3番のハギのハイブリッド 1000m59 秒9のペース逃げる13番、ネオ・リアリズム残り800の標識を通過して3コーナーカーブに入っています2番手は6番のマイネル・フロスト3番手は外目からレッドソロモン レッド・リベールが行きましてあとは7番の山勝エース内は1番のヌーボレコルトです徐々にペースが上がってきます4番、名将スザンナ当選レーブダービーフィズ外からダンスキャンサーそして中段の後ろにモーリス中段の後ろにモーリスですネオリアリズム先頭2番手はマイネル・フロスト外から接近が山勝エースが3番手前を狙っていきます内は1番ヌーボレコルトそして押しながらモーリスが今4番手の外まで上がってきましたさあ先頭ネオリアリズムネオリアリズム先頭2番手にはマイネル・フロストが上がってくるか外からモーリス外から モーリス間山勝です。レインボーラインがぐんぐん追い込んでくるレインボーライン追い込んでくるネオリアリズム先頭モーリス2番手モーリス2番手さらにはレインボーラインが2番手に並んでくるネオリアリズムゴールインネオリアリズム2が切りましたモーリスは2着争い